はい、えー、先日公開したヘアキャン動画で炊き込みご飯を真っ黒焦げにしてしまったんですけどまあその時にですねこのマッコリーコップに取っ手がないことがやっぱり、えー、どうにかならんかなと思っていろいろ調べてたら、えー、ちょうど YouTube で、あのー、上手にですねこのシェラカップ風に改造する動画をあの公開されている方がいてでいろいろ調べていると。 あのー、こんな風にすればいいですよっていうアドバイスまでいただいたのでちょっと私も、えー、真似をしてやってみようと思います、えー、サクサクキャンプさんのですね、えー、このシェラカップ風に改造という動画を元にしてますで使用するのはマッコリコップ以外に こ, の、えー、こちらはダイソーで販売しているプラシェラですねの取っ手を使いたいと思います、あのー、ちょっとカメラがですねオートフォーカスがなんかオフになっててあのピントが合ってなくて見づらいんですけど まあ、それでもいいよっていう方はあの工作動画です。よければご覧くださ い,、はい。このダイソーのプラシェラですね。プラスチックなので、ニッパーみたいなもので簡単に、えー、外れますで。サクサクキャンプさんの動画を見ると、このプラシェラの場合は、えー、とステンレス の, この取っ手の部分がですね、あの先っぽの部分は切れてる、入ってないということが分かってましたので、このちょうど、えー、先っぽの部分から割ってですね、 まずステンレスを取り出してやろうということでもう力ずくでニッパーでプラシェラを壊してますはいあのオートフォーカスが効いてないのでちょっとあのぼやっとしてて申し訳ないんですけど、えー、分かりにくいところはちょっとあのナレーションで説明を加えながらお送りしたいと思いますこんな感じですね まあ、割ってみて分かるんですけどこのプラスチックはですねあのパキーンとこう割れる感じじゃなくて割とねばっとした感じで、えー、いいですねあの危険の少ないプラスチックですねで露出しました、えー、ステンレスのフレームの部分ですねはい割と丈夫な感じのステンレスフレームで、えー、これだったら他のものに十分、えー、使えそうだなという感じです ちょっとあの手動でピントを今合わせてますけどご覧いただけるでしょうかでこんな風に、えー、ニッパーで、えー、ステンレスのフレームを傷つけないように、えー、剥いでいく感じですねある程度剥ぐとこんな風にパカッときれいに外れます取り出せました、はいえー、このフレーム部分のみ使いたいと思います でこれをですねあのマッコリーにちょっとはめてみようと思って、えー、まず演習場でこんな風にサイズを確認しますお、まあ、ほぼほぼ一緒ですねもともとラカップにはまるサイズだったのであの一緒のはずなんですけどで、えー、とサクサクキャンプさんもやってたんですけど、まあ、この状態です と,、えー、とどうしてもですね、えー、この部分が、えー、うまく あのはまりませんので、えー、とマッコリーのヘリの部分を部分的にちょっとカットしてやることが必要になりますはい、えー、と私はですねあのルーターは、えー、持ってるんですけどあの使ってないというか使い上手に使えないので、えー、今回はもうグラインダーでカットしようと思いますまずマーキングしてですね この部分をカットしていきます。あのサクサクさんはルーターでうまく削ってらっしゃったんですけどあのサクサクさんのアドバイスでですね、えー、縁はゆっくり削らないと、あのー、マッコリ本体の方を傷つけちゃいますよということで。 はい、えー、もうかなり慎重にやってるんですけどこんな感じでしょうか、えーまあ、あくまで本体にですねガリッといかないように刃が当たらないようにヘりの部分だけ切り目を入れましたアルミなんでまあ柔らかいんでですねあの後で考えれば、えー、金の子とかであの手でやっても全然良かったんですけど はい、こんな感じですかねもう本体にガリッといっちゃうと台なしなのでちょっと慎重にやっておりますこれでヘリの部分がですねきれいに、えー、ちょうどプラシェラのハンドルステンレスの部分がはまるサイズでカットできましたで、えー、もう中心その内側の部分はいらないなと思ったので ちょっと傷がつかないようにこ の, あのデニム の, あの歯切れとかを使って当て布をしてヘリのいらない部分をちょっと外側に出していきますはい、えー、出そうなのでラジオペンチでつまんでグイッと外側に広げてやるとはい、こんな感じで うままく出せましたどうでしょうかはいまあ失敗してもあの110円なんで、えー、割と楽しみながらやっておりますでもう一度はめてみますねでこの状態で、えー、どんな完成形になるのかをちょっと慎重に頭で描いていきます このステンレスのですね、あのー、針金の直径が、えー、もともとマッコリカップのヘりにぴったりはまるわけではないんですね。えー、マッコリカップのヘリをこう折り曲げてる部分にきれいにあのピタッと入るかというとそうでもなくてちょっと、あのー、ステンレスの針金が直径が大きいんですね太いんですね。 なので、えー、この状態ですと、あのー、はまってないので、えー、使ってるとあの何かのタイミングで外れてしまいますので、えー、どうやってこ う, うまく固定しようかなということで、えー、考えてますでまずちょっとこの出っ張りは邪魔なので、えー、こういったニッパーのようなもので、えー、まず切り取りますね。 この工具もあのたまたまうちにあったので特別なんか購入したわけじゃないんですけどまあ、えー、ニッパーの先端があの何て言うんですかね、えー、まあ見た通りですが<笑>こういう形になってます、えー、便利です にですね、こんなふうにちょっとこう、えー、手袋などをしながら、あのー、やっていきますグラインダー使う時はあの防護眼鏡が必要なので一応知っておいてくださいそういったものをあのつけてやっております良、はいえー、さそうな感じですねこれで、えー、ちょっとこう マッコリのリムであのヘリの部分を少しえペンチで曲げてステンレスの針金を固定してやれば、えー、抜けにくくなるんじゃないかなと思ってえちょっと様子を確かめてます、うん、ちょっとこれじゃあやっぱりきついですねもう少しうまくはめてやらないとあのピタッとはまらないので 使ってている何かの拍子でで外れてしまいそうな感じですこの辺りがですねやっぱりこうあのこだわっとかないと後々でちょっと後悔するのでここはですね慎重にあ、えー、てがって様子を見ながら作業をしております。 まあ、の工作が興味ない方だと全くあの退屈な動画とだと思います。申し訳ありません。あの結論だけ見たい方はちょっと先送りしていただいて見てもらった方がいいかもしれません。はい、なので、ちょっともう一度え曲げてしまったヘリを持ち上げて広げてやってですね。で、この端っこだけはめるのではなくて、全体的にはめていこうと。 まだちょっと緩いんですねこれカタカタしたるのが聞こえるかもしれませんこれだとちょっと気持ち悪いのではい外れてしまいますね勝者、まあの力かかってもですね外れないようにしときたいですのでそのためにはどうすればいいかなとはい、えー、おそらくまあ全体的にですね えー、かしめるような感じでそのリムを曲げて針金を覆うような形でちょっとこう掴んでやればいいかなと思ったので、えー、それに挑戦してみます傷がつかないように当て布をして、えー、縁の部分をこう円周上ぐるっと 掴んでいきますね。それで良さそうだなという感覚が今ありましたはいですのでちょっと円周上をぐるっと針金をなるべく覆うような感じでヘリの部分を曲げてやりますいい感じですね、えー、しっかりと固定されてきつつあります こうすればいいんだなと、あのだいたい自分の中では答えが見つかった感じです。はい、も、え、う、ーまあ、これはですね、もう完璧ですね。あの少々重たいものが入ってて、ぐいっと、えー、力づくで何かとあの持ち上げたとしても外れないぐらいの強度ができました。 このあのもともとの、えー、ダイソーのプラシェラはもう使いませんので捨てるんですけど、えー、こちらで、えー、まずは完成かなと思いましたこんな感じですね機能としてはですね外れる こともなさそうですし、えー、全然大丈夫だなと、えー、曲げ方リムっていうんですかねこのヘリの部分の針金をこう覆うような感じで曲げてる部分 も,、えー、もうこれでい い, い, いかなと針金がこう外れそうな感じは一切なかったですねはい、えー、これでいいかなと思ったんですが ちょっとですね、1点気になったところがあってあのこの切断した部分ですねちょっとこうバリがあるので、はい、こういうところはですね安っておかないと暗闇で何か扱っている時に何かの拍子に手が切れたりするんですねまあキャンプで外出してて 暗闇でなんか突然、えー、指を切ったりするともう台無しですので、まあ、この一手間が結構大事ですね、まあ、ほんと一手間なんですけどねこのやするというのはですね大事な部分だなと思いますよくあのー、ダイソー滅ンなんかでも レビュー動画見るとえバリがあるかないかっていうことをですね、えー、皆さんこう確認されてレポートされる方って多いと思うんですけどね本当おっしゃるあのその通りだと思いますねこの部分は結構大事だと思います、はい、でも指で触ってあ全然こうなんか引っかかるような部分がなければ 安心なのでそこまではやっておこうと思って、えー、何にも見てて面白くないと思うんですけど、えー、割とこだわって仕上げをしてます。はいということで完成しました。